続いて演舞するチームは同志社大学よさこいサークルよさろうの皆さんですよさろうさんは「高知じるよさかいを全国に」というのをモットーに鳴子を手にして活動をしています活動場所は主に京都の中心地を流れる鴨川沿いということで今日は京都から晴れ晴れやってきました、えー、京都も素敵なところなのでぜひ京都にも来てくださいということではいそれではよさろうさんにインタビューしてみましょう今年の演舞の魅力は何ですか、はい えー、今年の演舞はですねえー、っとコンセプト、えー、演舞名としましては「春勝負」といったことでコンセプトは「花えみの舞」えー「ネモフィラ」をイメージとした演舞となっておりますこのネモフィラのかれんなあの花言葉が「どこでも成功」っていうすごい前向きな言葉なので、うん、それを体全身で。 表現すすするるのがこなな演武となっておりますなるほど、はい、いいです、ね、えー、実は自分たち「東京花火とよさろうは」は校著作の時に同じ宿舎の吉満というところに泊まっておりましてそうなんですよ、まあ、裸の付き合いというところもありましたけども<笑>、えー、よさろうさん吉満の感想をよろしくお願いしますはいえー、そうですね、えっと、吉満さんはえー、っと本当に素晴らしい旅館でやっぱりえー、っと東京花火さんと近い部屋だったということもあって、うんはい、そうですやっぱそうですね やっぱり本拠地は京都で東京だと思うんですけど、はい、まあそれを超えた何か絆がね生まれたと思いますその吉満を通してはいそうですよ、ねはい、素敵な旅でしたねありがとうございます最後に読みをお願いしますはい、えー、もう日もしっかり落ちちゃって暗い中だと思うんですけれども、えー、このよさろの演武を目に焼き付けていただければと思いますよろしくお願いします頑張ってください。はいありがとうございます リチュールの光 雨<音楽>止まりよりよ、さよしぐれ、いさつらにつぼみを、うがつむらさめ、よ風がつげる、青き未来は、追い求めるの、この坂る。 よよよよく、論見めえないゆかり天を狂わしををめるああにさびれのとす、花が咲くなら春の訪れ開くつぼみは事の葉紡ぎ。 我らが織り出す花の錦を川垂れ時に早急染みゆく。 は新たな明日へ